1991年に日本ファッション教育振興協会及び全国服飾学校協会などが衣類に対する関心を高め服を着る楽しさを伝えるために制定されたと言われている。好きな服を着るのは誰にとっても嬉しいこと。そこでこれまで本誌が目撃してきた有名人の貴重な私服姿を振り返りたい。まずはじめは昨年の 第14回ベストマザー賞、第96回キネマ旬報ベスト10で女演女優賞を受賞するなど、母、女優としての評価を高めている広末涼子、42。5月公開の映画、最後まで行く、で、落田淳一、41、演じる主人公の妻役を演じることも決定しており、絶好調だ。 そんなヒロスへの意外な私服を目撃したのは21年5月。ドラマの撮影現場に現れたヒロスはギャル風なメタリックのサンダル、ピンクのカットソーにボーイッシュなデニムという装い。驚いたのはピンクのカットーの背面で、そこには大きく雲があしらわれていたのだ。女性ファッションシライターも当時の取材に対して思わずテイストがチグハグで女優っぽくないですね。と 困惑の声をローラしていた。3月に開催される第36回マイナビ東京ガールズコレクション2023スプリングフィサマーでメインモデルとしての出演が決定している山本舞香25も印象的な私服を21年8月上旬東京表参道にあるハイブランド店サリンから出てきた山本 うだるような暑さだったが、お腹周りを大きく露出したタンクトップに、太ももが見えるほどのダメージ加工が施されたデニムの短パンという大胆行で、山本を目撃した通行人も思わず視線を送っていた。続いては、昨年末に放送された、M の1グランプリ、A、B、C テレビテレビ朝日系、で、新審査員に就任した山田邦子、62。 2月10日には金、カネスマ、t b s k で、貴重映像と共に反省が明かされるなど、再び注目が集まっている。そんな山田を目撃したのは、今年1月下旬の夕暮れ時の東京都内のオフィス街。ヒョウ柄をベースに、蛇柄の生地などパッチワークした個性的なコート、手元にはシルバーの小ぶりなバッグが輝いていた。 街中でも目立ちまくっていたが、オーラに圧倒されてなのか、地下鉄の改札口に消えていった山田に声をかける人はいなかった。最後は3月17日から配信されるアマゾンオリジナルドラマ、エンジェルフライト国際霊柩相関誌で主演を飾る米倉良子47、20年7月上旬。 都内の路上を歩く米倉は大きく胸元が開いたつなぎ風の真っ黒な私服に身を包んでいた。堂々とカッポするその姿はまるで大門道子のオフのようだった。今後も注目必至の有名人たち、私服姿でも隠しきれないようなが溢れ出していた。